皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2023年4月19日経験値の晴天ですが、持てる数の上限が20個までなので、こんな感じで、ちょっと面倒くさい作業が必要になります。超便利ツールの恵みの雫もそうですが、どうしてこういう仕様になっているんでしょうか。提案広場に突撃するべきなのかと考えさせられてしまいます。 今日の聖守護者の指輪構成は、ハズれでした。これで構成エナジーが18になったので、そろそろ終わりが見えてきそうな気配がしてきました。そんなわけで、しばらくの間、レギローかスコルパイドあたりを日課にしようと思います。レギローもだいぶ倒しやすくなったとはいえ、油断すると一撃で持っていかれますね。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。